じゃあ、次えー、ペンネーム、え、脳みそ手のひらサイズさんから頂きました。おえー、小葉さん、小原さん、スタッフの皆さん、こんにちさっぽこんにちさっぽえー、小原さんって、いつも眠そうですよね。え<笑>目が、いつも眠そうですよね。それに、喋り方が穏やかなので、余計にそう見えるのかもしれません。ちゃんと寝れていますか<笑>お体に気をつけて、これからも頑張ってください。<笑> すごい心配してくれてる。あ、えー、続いてペンネーム、僕は心配だでさんからいただきました。<笑>ありがとうございます。あおちゃん、ココちゃん、こんにちは。こんにちは。以前の放送を拝聴したのですが、はい、疲れてますか特にココちゃん、大丈夫ですか休んでますか睡眠は大事ですよ。 ここちゃんめっちゃ心配されてるけど、大丈夫ちょっと待って、おとといもらったお父さんと同じようななんか内容のメールだな、これ。<笑><笑>ちゃんと寝るんだぞって言われて、寝てるし、元気だし、やっぱ、やっぱね、かぐや様のラジオをやった影響なのかな、うん、なんかこう、おらって言ってる時の私が、あの、通常モードだと思ってる方多いと思うんですけど<笑>なるほど、前回のラジオでね、 確か私、なんか、おちゃんが、あの、じゃあ、私からは2段あげましょう、とかって言ってくれた時に、何、うんうん、何をとかって言ったと思うんだけど、<笑>なんかね、あの感じが割と素に近いんだよね。うんうん、両方素でもあるから、うん、全然疲れてないよ。し、楽しんで仕事をしている。<笑>あれかななんか、うん、あんま特徴ない顔してるから、眠そうに。どうんだよあ、私が言ったんだ。 で、本人は覚えてないんだ。<笑>全然気づいてなかった。<笑><笑>言ってたみたい。<笑>そう大丈夫なんだろう、うん、このメール。ね、みんな心配してくれているんだね。ちゃんと聞いてくれてるってことだよね。その変化がわかるってことは。うんそんな。 私なんかか疲れてるからしてるるらし大丈夫だよ<笑>私ね、絶対そういうのをお客様に見せるべきじゃないと思っているの。<笑>そうだね。全然疲れてないよ。疲れてない。それとも目がちっちゃいのかな<笑>もうちょっと悩み始めちゃったから。かあれからカラコンとかを入れた方がいいのかな<笑><笑> 5倍の目の状態でお届けしようと思う<笑>あのねどんだよよりもそっちの方が気になる<笑>大丈夫だから<笑>それはそれで怖いよ<笑><笑>大丈夫ありがとうみんな心配してくれているけど、うん、私はとても元気よ、ね、元気ありがとうねと<笑>いうことでじゃ続いて読んでいきたいと思いますはい